こんにちは、アブローダーです。今日はですね、無料で英語を独学する方法についてまとめていきます。皆さん、英語を独学したいなとか、英語喋れるようになりたいなと思ったことってありませんか僕が大学生の頃、英語を勉強したいなと思っていて、実際に英語を勉強して、留学して、で、実際今、英語を使った仕事をしています。そういった風に、英語を勉強して、結局は仕事になるまで行くプロセスを僕のチャンネルでは紹介しています。よかったらチャンネル登録もよろしくお願いします。 そんな、ね、英語の勉強の仕方を今日はお話ししていくんですけれども皆さん実際どんなテキスト使ってますかどんな勉強方法をやってますか無料で英語を勉強する方法だとか調べたことありませんか正直あ無料だから全然クオリティ低いんだろうなとかあのおすすめって言いながらもあの広告で結構ねしょうもない商品とか紹介するんじゃないかなっていうふうに思った方いらっしゃいませんか実際僕もそういうふうに懐疑的にも疑問を持ちながらそういう情報を集めていました ただ結構日本の場合無料で面白いサービスってたくさんあるんですよ今日は僕が実際に使ったプラス実 際, 実際に取材してきたあのスクールだとかおすすめのアイテムを紹介するんでよかったら見てみてくださいで英語の勉強で一番あ必要なこともうたった一つもうポイントって何かっていうと正直いかに長期で勉強できるかだと思います僕がこれも超 気にしてるんですけどもやっぱり英語って1日2日でで話せるよようにはならならいんですよ特に皆さん僕も含めてなんですけども義務教育であれだけ英語を勉強したのに全然喋れるようになってないっていうのがありませんか僕も中学受験だとか高校受験大学受験もう勉強したんですよでもまあ英会話として英語を話せるって難しくないですか なんであんなに勉強したのになんでこんなに喋れないのかってすごく疑問だったんですよねで正直実際僕たちが勉強したことって文法と、えー、長文の読 み, 読み方と、えー、単語なんですよ英語を話す力っていうのが全然できてなくてひどいのはやっぱり僕が一番記憶に残ってるのは英語の先生って言いながら英語を話せない先生が僕の、えー、人生の中で もうほとんどだったっていうのがもう衝撃的でそういえば英語の先生が英語を本当に喋ってるところ見たことないな ALT って言ってあの海外からあのネイティブの先生が来てたんですけどもその先生と喋ってる記憶ってないんですよ英語の先生っていうのが、ね、英語喋れない先生って何なの っていうところからスタートして。まあそれを、やっぱり今となっては、まあまあ面白いというか、まあそりゃそうだよなっていうふうに思うんですけども、学生時代、僕が大学の時に、なんで英語の先生なのに英語喋れないの慣れてんだろうっていうふうにすごく疑問でした。そういった疑問を持ちながらも英語を勉強してたんですけども、やっぱり英語の勉強って、やっぱ長期戦なわけですよ。英語を勉強した経験はあっても、英会話、英語を話す勉強ってしてなくて。だったら、もう今からでもやらないといけない。 でやっぱり20代じゃないしとか30代になったからもう全然勉強しても定着しないしっていう風に思っている方もいらっしゃると思うんですよ今からだったら遅いかなとか今更ね英語勉強してもって思ってる方今すぐやりましょうやっぱり今思った瞬間にやらないと人生は変わらないし、えー、英語は上達しませんなんで今からでも遅いっていう風に思わずにポジティブにどんどんどんどんやっていくのがポイントですでまずまあ一つポイント言うと、まあ、長期で やらないといけないと。じゃあ、あそんなん知ってるよと。で、何がいいかって、モチベーション維持しないといけない。もうやっぱり、長期なんですよ。もう1年、2年ぐらいでやれば、そこそこ喋れるようになるし、も、ま、う、あ、最短で言うと3ヶ月ぐらいあれば、英会話なんて全然できます。で、英会話ができる、できないっていう定義も、またまた曖昧で、まあ、正直、自信があれば、全然いけちゃうと。僕だって結構ね、アメリカ留学もしましたし、セブン留学もして、11校ぐらい留学してるわけですよ。まあ、そこそこ喋れますよ、正直。 ただまあ、学会で自分の英語を使って英文で説明するっていうのはまあ、時間がかかります。まあ、やろうとなら全然できると思うんですけども、まあ、そんなね、プロレベルで、翻訳レベルで使うシーンはないんで、そういった意味でも伝わる英語が喋れるって思えば自分が英語が喋れると思ってるという感じで、どんどんどんどんモチベーションを使って、作って、長期で勉強していくっていうのがポイントになるかなという感じです。じゃあ、そのモチベーションをどう維持するか。 僕 の, あのチャンネルでは英会話の勉強方法だとかあとは僕のブログでは1日ね3万人に見られるぐらい結構バズったあの英語の勉強方法をまとめてるんでよかったら概要欄から飛んでいただいてあのおすすめのテキストは載ってるんで 見, る見てもらえればなって思うんですけどもやっぱり一番大事なのはモチベーションでモチベーションをどう維持するかっていうのがすごく重要になってきますで僕がやったのは無料のサービスを使いこなすことだったんです でおすすめの3つのサービスを紹介していくんですけども何かっていうとモチベーション維持するってことはイコール英語をを使う機会を増やすすことですやっぱり英会話の勉強をしてるんで英会話できる場所を探さないといけないんですよねもうテキストでとか文法でとかもう単語帳とかっていうのはもうめちゃくちゃやってきたのにやっぱ使う場所がないからモチベーションが湧かないと。 で英語を勉強して実際に使ってで会話ができた喜びっていうのを毎回体験するとやっぱり英語の勉強に熱が入っていくるんでそういった機会を持たないといけないなんで3つ紹介するサービスを使いこなして英語を使う場所を見つけましょうっていうところですまず1つ目1つ目のおすすめのポイントはオンライン英会話を無料でやることですこれ概要欄にも貼っておくんですけどもオンライン英会話って結構聞いたことありますよねオンンライン ネット上でテレビ電話のような形でスカイプだとかズームだとかっていうアプリを使って英語で先生と会話をすることができますこれしかも無料で受けることができるんですよ超面白いのが大体のサービスオンライン英会話ってめちゃくちゃいっぱいあってその中でもサービスの中でもやっぱ無料で受けれるところっていうのがもう50社以上あるんですよねそこの無料体験をまずとりあえず受けるこれがポイントです これ面白いのが何で面白いかっていうともう毎50社含めて1回ぐらいは無料でできるんですよねで無料でやって実際にこの先生と馬が合うなとかこの先生たちと勉強したいなと思えば有料課金すればいいんですよねこれがポイントです僕は結構オンライン英会話の無料版をひたすらやってました で実際にネイティブキャンプっていう24時間毎日喋れるもう予約もいらずに喋れるっていうところを契約してもうひたすらね仕事の愚痴を言うっていう英会話をしてました<笑>本当先生大変だっただろうなと思うんですけどもその会社さんはフィリピンで、えー、セブ島でねあの本部があってでセブ島にいるあの先生とかあとは大学生もうフィリピンって英語が公用語なんで 英語が公用語なんで英語は喋る先生がいっぱいいると。で、フィリピン英語ってどうなのっていうふうに言ってる方がいらっしゃるんですけど、実際フィリピン行ってください。まあ、ローカルな人、タクシードライバーとかやっぱ癖ありますけど、大学卒だとかの先生、英語の先生ってめちゃくちゃ英語綺麗です。本当に。で、なんせ今だったら YouTube だとかみんな見てるんで、で、あの例えばですよ、日本の田舎の方で、あの、鉛の強い英語を喋って、あ、日本語か。 日本語で方言の強い日本語をしゃべってる人ってなんかちょっとなんかちょっと田舎臭い感じがするじゃないですかそんな人たちは東京とかだと標準語になったりしますよねそれと同じようにあのフィリピン人でもやっぱり英語を勉強してるっていうプライドがあるんでみんな標準語に直すんですよ公用語アメリカ英語だいたいフィリピンだとアメリカ英語なんでアメリカ英語に直すんですよねみんななんでそこそこ綺麗ほ ぼ, ほぼほぼ綺麗です 僕がもうなんて言うのがおこがましいぐらいみんな綺麗に英語をってくれるんでそんなねフィリピン英語がなまってるとかあの下手だっていう風に言う人はもう考え直した方がいいぐらいみんな綺麗な英語を喋ってくれます、まあ、中にはねちょっとしたりだとか方言だとか持ってる人もいるんですけどほぼほぼ綺麗ですよというところですでそのフィリピンの先生とオンライン 通話話がでででききますテレビ電話もできるんでスマートフォンを使って僕は会社の帰りのしかも電車の待ち時間だいたい30分ぐらい待ち時間があったんでその待ち時間の間に今日あったことをひたすらアウトプットするっていうことをしていましたこれ超おす す, めですいやもなかなかそういう人いないかもしれないんですけどあの英会話で自分のストレスを発散させる自分がやってることを表現するっていうのをやってましたこれ良くてやっぱり日本だと あのね、ストレスを発散するのに友達に電話したりするじゃないですかそれをなるほど僕は英語ですぐレ発散させればいいんだみたいな感じになってでしかもあっちも仕事なんでお金ももらってるとなんでその自分の今日会った出来事を会話英会話するっていうところにフォーカスさせて自分がやってきたことをフィードバックするっていうことをしてましたでプラス銀行で会ったことって結構専門的なあの用語だとかがないと喋れないんでそういった単語を調べながら あ, あ今日言えなかったなって思って 言えななかかかっっととったたたこことととだ難しして思をメモしてでまた次の回に回すっていうことをしてました、まあ、そういったエピソードもあるんですけどもオンライン英会話を無料ですることができるんでオンライン英会話を使って英語を話す機会を作るっていうのはすごくポイントです1つ目のポイントはオンライン英会話を使うことです2つ目2つ目何がいいかっていうと英会話スクールを使うことですこれおすすめなんですけども最近流行ってるのがマンツーマンの 英会話スクールすすごく流行っていますどんなのかっていうとライザップって皆さんご存知ですかあのコミ結果にコミットするっていうふうにあのダイエットで結構一時期 CM がすごく流れていたのがあるんですけどそういった結果にコミットするマンツーマンの英会話スクールが日本で今流行ってますこれ東京を中心にしてるんですけども英会話スクールのマンツーマン版でプラス例えばトイック900点取りたいとか 例えば海外で就職したいからっていうふうに目標がある人たちがもうこぞって集まっていってその目標に対してどうアプローチどう英語を勉強をアプローチしていったらいいかっていうのをネイティブだとかバイリンガルだとか英語を第二言語として勉強した人たちがもう専門家がしっかり教えてくれるところがあるんですこれがなんと無料ででカウンンセリングをしてくれるんですよね。この無料カウンセリングを使うことは超おすすめです で実際これ使ってる人ほぼほぼいないんじゃないかなって思うぐらいなんですけれども僕はこれカウンセリング片っ端から行きましたすごいいいんですよ本当に、えー、もうね僕が独学する前に出会いたかったっていうぐらいもうメソッドが超ししっかりしてますこの英語を勉強する人たちにあの悩んでる人たちだとかにもぴったりな英語の勉強方法を 提示してくくれるんですごくいいですすごいい例えばどんな勉強があるかっていうとやっぱり英語を日本語に翻訳してとか日本語を英語に翻訳して勉強したりだとかするじゃないですかで実際英語が続かなかったりだとかもう何をどうのタイミングでどういうふうに勉強したらいいかわからんっていうのがあると思うんですよ僕もそういうふうに思っていて何をどうやれば英語を喋れるのか分かりませんっていう状態がすごく長く続きました そうういっったた無無駄なな時時間、間悩む時間があったらもう無料なんでうカウンセリング行ってあなるほどこういう風に僕は例えばリスニングが苦手だからそれがリスニングが発音に影響していて発音ができないからこそ英語が喋れないんだとか単語は分かるのは分かったけども発音が下手だからリスニングも下手なんだみたいなところが弱点自分の弱点をしっかりついてくれる教えてくれるのが無料カウンセリングなんで。 そういった自分の弱点を知るっていうのもカウンセリングの良さでそういったプラスところであの英語の勉強法を見直すきっかけになるのがこの無料カウンセリングになります僕が一番おすすめするちょっと一番かどうか決めきれないんですけど僕が2個おすすめするとすればプログリッドとイングリッシュカンパニーこの2つですね僕も何回か言ってるんですけど超いいです本当すごいっすね もう僕消費者なんでもうめちゃくちゃいいなと思うんですけどもまあその2つ行くのと他にもいくつかあるんで概要欄にまとめておくんでよかったら無料で行ってみてくださいで入るか入らないかもうそこから自分で決めればいいことなんで僕は入ってないです入ってないですんでかっていうと東京なんで<笑>東京なんでちょっと入ってないんですけども正直まあ地方にあれば行きたいなっていうぐらいのところなんですけどもやっぱ東京にお住まいの方はぜひ大阪にもあるかなあるんでえ行ってみてください えー、すごいやっぱりねいいですねそういったでもそういった無料のカウンセリングだとかを使ってあオンラインでも最近あるらしいんでぜひぜひオンラインも見てみてください無料のカウンセリングを受けてで実際に入るか入らないかは自分で決めていただいてけどその弱点を知るっていう意味で無料を使うのはすごくおすすめです2つ目のポイントは無料の、えー、会話スクールを使うことでした次3つ目のポイントなんですけども何かっていうと英語の勉強ノートを作ることです これもうシンプルに無料ででおすすめですめ何がいいかっていうとその日あった単語やフレーズをそのノートに書いて次の日使えるようにすることですこれだけです本当に僕が一番、えー、おすすめしてるのが英語のノートを使ってその日出会ったフレーズをひたすら覚えていくこれはシンプルで一番効果があるかなと思っていますなんでかっていうとやっぱり有名なテキストだとか有名な本ありますよねこういった 瞬間英作文だとかっていう風にあるんですけども正直あの出会わないことを覚えても意味ないと使わないフレーズや使わない単語を覚えても意味ないんですよだったら何をすべきかシンプルに今日出会った今日使いたかった今日言いたかったフレーズを自分でノートに書いてそのノートに書いた単語やフレーズを次の日には必ず使えるようにするもうこのシンプルなこれだけで英会話はできるようになります なんでか今日出会ったことが言えるようになればその日言いたかったことが言えるというわけですよなんで今日言いたかったことが言える例えば1日前にそれを知っておけばその日全部言えたことになるんですよねもう単純に言うとですよこれが僕がやったもうシンプルなことですもう無料でできることなんでこれは絶対やってほしいことです僕も結構いろいろとねテキストを50冊ぐらいやってきてで無料の英会話だとかオンライン英会話に行きました で、一番最終的にたどり着いたのが英語のフレーーズノートを作ることです。これがやっぱり一番よくて何がいいかやっぱもうそのね出会う出会わないっていうのがあって使える使えないはやっぱり今日言えなかったことを言えるようにするっていう毎日の積み重ねなんだなっていうのはすごくひしひしと感じています一番最初にやっぱ英語の勉強は長期戦ですよって話をしたんですけどもやっぱり長期戦なんですよ 今日日言言ええななかったことを明日言えるようになれば確実に一歩ずつ成長していきますその言えなかったことを毎日毎日積み重ねていくともう例えば1日1個でもいいですよそしたら1年間で365フレーズになるわけですよねそれだけでもまあ基本的にはもうほぼほぼ喋れるようになったようなもんでそういったフレーズを1日2個でも3個でも増やしていくとやっぱり 365 3000から1000、2000、3000と増えていくわけですよねそうやって毎日やっていくことによって長期記憶にも定着しますしプラス今日出会って言えなかったっていうイメージその日 の, あの条件も浮かべながらしっかりとあの記憶に定着しやすい例えばこれ何て言うんだっけって思ったあの瞬間の記憶もイメージとして残ってるんで長期記憶に定着しやすいんですよ もう単純にこれだけをしていくと無料で英語は勉強でできます、まあ、でも一番のポイントはやっぱり英語を使う場所に行くこと使うところを増やす使える場所使える機械使えるサービスを使って自分で英語をどんどん話すっていうのがポイントになってきますやっぱりインプットとアウトプットのバランスが大事なんでそういった意味でもインプットとアウトプットのバランスを保ちながら自分で英語を使える場所を整えていって英語のフレーズノートを作るっていうのが3つ目のポイントになります。 今日の動画はですね、無料で英語を独学する方法につついててままとめていきました1つ目はオンンライン英会話を使っていくことで、二つ目は無料の英会話のカウンセリングを使うこと三つ目は英語のフレーズ集を作りましょうっていう話をしていきました皆さんいかがだったでしょうか三つ目まで見てくださった方本当ありがとうございますいつも、ね、ありがとうございますコメントもありがとうございますこういった形でコメントしてくださったりいいねボタンを押してくださることで僕はモチベーションになってねよかったらいいねボタン押していただいてまたチャンネル登録 プラスね、なんか質問があればコメントください。また次の動画では英語の勉強方法だったり、海外の生活のリアルについてまとめていきます。よかったらまた見てください。ありがとうございました。バイバイ。